はい、どうも、めちゃンネルです。本日はですね、マリオットグループの新規開業ホテルについてお話をねしていきたいなというふうに思います。昨晩ですね、九州の地方市ではですね、西日本新聞社に次ぐですね、購読者を持つ南日本新聞社の方からですね、こちらでございます。はい、シェラトン鹿児島5月16日開業へ、国内10カ所目、県内中心に150人採用というね、記事が上がっておりました。鹿児島市高来町の 鹿児島市交通局跡地で建設が進む県内初の外資系ホテルシェラトン鹿児島が5月16日の開業を予定していることが18日分かったという記事でございます。まあ、こちらですね、南日本新聞社の方がですね、南国食産という事業法人の社長宛にですね、ヒアリングした内容みたいなので、まあほぼほぼ 決定というかもうね、5月16日開業っていうのは外然性かなり高いとは思うんですけども、まあ何があるかわかりません。確定ではない可能性はありますけども、まあおおむね5月26日開業ということでですね、南国ホテルズの社長さんのね、取材で明らかになったということでございます。これ南国食産さんの、まあ、 子会社になるんですかねちょっとそこまでね、わからないんですけどえ、南国ホテルズっていうね、経営会社を利用して、マリオットインターナショナルが運営をね、行っていくとえいうことだそうです。え現在、内装の仕上げ工事が大詰めをね、迎えている。そしてね、こちら開業予定を5月中旬としていたところを、現在は県内を中心に約150名のスタッフの採用を進めているということでございますやっぱりね、どこもそうですけど、人材確保など開業に向けた準備は順調だとえいうことですけど、まあ、このね、 人材確保っていうのは、ね、かななり大変とところだと思いますねシェラトン鹿児島さんは世界で約8100のホテルを展開するマリオットインターナショナルが運営するシェラトンブランドとして国内10か所目となりますということでございます九州についてはですね 宮崎にありますシェラトングランドオーシャンリゾートに次ぐ2軒目という形でございます。まあ長崎の方にもね、まあ、今マリオットさんね、建築中というところもありますので、まあ、九州にね、こういったマリオットグループのホテルが増えるのは非常に嬉しいなというふうなところでございます。そしてね、規模自体としましては地上19階建て地下1階でスイート10室を含む 全228室で一般的なお部屋としましてはだいい三35平米から38平米でですねスイートにつきましては最大で112平米あるねスイートのお部屋もあって10室 ス, スイートルームがあるということになっているそうです、えー、さらに19階にレストランやバー4階には地元の食材を使った居酒屋風のレストランなどが入りテラス席もある5階には地下から組み上げた温泉もね備えるということで温泉あるのはまた非常に魅力的じゃないかなというふうふに思いますねそしてこちらの 建物内にはですねチャペルであったりとか会議室であったり宴会場などもつなるということでございますので地元の方もねやっぱり挙式を挙げたりとか皆さん集まって温泉に入ったり食事されたり宴会されたりとかでもかなりね利用されるんじゃないかなというふうに思います。でこちらの施設自体ですね 敷地がね、めちゃめちゃ広い。2万5 0平米ぐらいのね、確か敷地があってですね、そこにいろんなね、複合施設、病院だったりとか、商業施設だったりとか、こういったホテルも含めてですね、えー、建ってまして、ホテルのね、延べ床面積としましては約2万5 0 0平米と、えー、いうことだそうです。 はい、そして、ね、画面を切り替えさせていただきましたけどもこちらが、ね、マリオットのホームページとなっておりましてシェラトン鹿児島ホテルさんということで住所だったり電話番号とか、ね、記載がこのようにございます。ま, あ、まだ、ね、詳細については全部が、ね、出てるわけではないのでおそらくこういった写真とかクリックしていただいたとしても、はい、この通りり、ね、出てこないという感じです。客室なんかも、ね、出てこないんじゃないかなと思いますけどね。はい、このように はい。出てきません。まあ、ここら辺はね、ちょっと残念ですけど、またね、引き続きこちらの方はウォッチしていきたいなというふうに思いますけど、まあ、ダイニングのね、こんなイメージの絵なんかは出てますけどね。そしてフィットネス。ここら辺も多分寝ないですよね。はい。イメージだけね、出てるという感じですね。 はい、そしてね、こちらね、複合施設ということで申し上げた通りですね、きらめきテラスというですね、分譲マンションもありますし、先ほど申し上げた通り、病院だったりとかもありますけれども、鹿児島市電の二中通り駅から徒歩でおよそ3分、鹿児島市高麗町の鹿児島市交通局跡地で今、開発が進められているきらめきテラス、2 5000平方メートルもの広大な敷地内では商業サービス、オフィスなどの利用が予想される複合施設をはじめ、鹿児島市初の外資系ホテル。 多機能型医療機関、500台規模の大型駐車場、分譲マンションなどの複数の建物が計画されている都市機能集約型施設ということでございます。まあ、こんな感じでドンと、ね、シェラトンという感じでパース出てますね、はい。そしてこういった、ね、病院があったりとか、総合病院などもありますからね、非常に分譲マンションの方とかも非常に住みやすかったりするんじゃないかなと思いますね。そして、ね、ヘルスケアホスピタルだったりとか、はい、こういった、ね、売店、カフェを含む 地域交流センタースペースなどがあるという形でございます。はい。そしてですね、分譲マンションであります、ザ・パークテラス高麗タワーは完売ということで、こちらね、三菱さんのグループでね、無事に完売されているということでございます。そしてですね、こちら事業法人さんであります、南国食産株式会社さん。まあ、このようなね、まあ、地元の 名手なんでしょうかね。あの、法人さんで、いろんなね、建築資材事業本部があったり、機械設備があったり、通信などもやってますし、再生可能エネルギーであったり、エネルギー事業、そして不動産事業などを手掛ける会社さんが、まあ、事業法人として立っておりまして、南国ホテルズという会社を設立して、マリオットとね、まあ、提携というか、あの、契約を結んで、マリオットインターナショナルが当ホテルをね、運営していくということだそうです。はい。非常に楽しみですね。 そしてね、まあ、その他いろんなねサイトをちょっとね、確認させていただきまして、日本の超高層ビルっていうことでね、ホームページありますけど、まあ、シェラトン鹿児島というので、このようにね、出てまして、はい。まあ、設計とかはね、三菱商設計さんのまあグループであったりとか、えー、施工に関しましては大林組さんだったりとかね、そんな感じでこういう風に、2021年の1月から着工が入ってまして、パースがあったりとかね、出てまして、まあ、このようにですね、いろんなね、はい。 えー、シェラトン鹿児島さんがあって、まあ、サービス棟があって、まあ多分ここにね、あのショッピングモールみたいなものが入るんじゃないかなと思います。で、総合病院につきましてはこちらの、今木入総合病院っていうんですかそして、きらめきテラスのヘルスケアホスピタル、そして南国パーキング駐車場ですね。で、エネルギーセンターもあって、えー、ザ・パークテラス、 高麗タワーといいいううね分譲マンンションがあるという形でございますちょっとね、やっぱり場所からどんなエリアなのかがちょっと私も全然わからないんですけれども、まあ、こんな感じでですね、マンションにつきましては5月下旬に竣工した後、8月上旬頃にですね、入居者様は入居していくというイメージだそうです。はいいやー、非常にね、楽しみですね。チャペルとかね、こういったプールとかもありますんで、かなりね、地元の方にぎわうんじゃないかなというふうに思います。非常に楽しみでございます。 はいいかがでしたでしょうか。急にね、5月16日っていうね具体的な日付がね出てきまして、かなりね、まだ先とは言ってもですね、もうじきだなという感じになっておりまして、非常に楽しみでございます。ちなみに5月16日であればですね、関東の方で言うとですね、 横浜の方でね、三井ガーデンホテルプレミアさんがね、開業予定だって同じ日に、ね、なります。まあちょっとね、火曜日開業ということもありますので、私の方でね、伺えるかどうかっていうのはちょっとなかなかね、まだわからないところではございますけど、まあね、遅かれ早かれはやっぱり行きたいなというふうに思います。やっぱりね、九州でホテルができてですね、今まで私鹿児島もね、上陸したことないので、これを機にですね、 あの、訪問してみたいですし、いろいろね、体験してみたいなというふうに思います。まあ、お部屋につきましては、私ね、買ってながら、多分、ウェスティン横浜さんとか、まあ、ヒルトン広島さんとか、まあ、やっぱりね、今風のお部屋なんじゃないかなというふうに思いますので、ハード面はね、間違いなく文字分ないのかなというふうに思ってますので、非常にね、楽しみです。そして、プールもありますし、チャペルだったり、宴会場もありますし、 レストランなんかもね、なんか居酒屋風のレストランが入るっていうのもちょっと面白いかなっていう風に思います。どんな感じになるのかっていうのはね、非常に楽しみなところでございます。まあ何よりですね、マリオットグループのホテルが国内に増えていくっていうのは非常に嬉しいなという風に思います。皆さんもなんかね、情報あればぜひコメントで気軽にお寄せいただきたいなっていう風に思いますし、まあどんな感じのね、ホテルなのか予想も含めてですね、コメントいただけると嬉しいです。ということで、ね、まあちょっと速報ベースで恐縮ですけど、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がために